それではお先に失礼しますはいお疲れよし今日は一度も怒られなかった明日からこの調子で頑張るぞ